みなさん、こんにちは。アフタビトミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。今回の動画は割と初心者の方に向けた動画かななんて思うんですけれども、このストラトキャスターについていろいろしゃべってみようかなと思います。題して、ストラトキャスターの説明書という感じでしょうか。まあ、その伝送系の説明だったりとか、ちょっと軽いメンテナンスの説明だったりとか、そういったことをさせていただこうかなと思います。ギターを買ったばっかりで、よくわからなくてで、ストラトキャスターを持っているけれども、この辺のスイッチとかもようわからんぜ、メンテナンスとかもようわからんぜという方は、 この動画を見ていただければ結構いろいろ解決するかなと思いますので<音>、ぜひ参考にしていただければという感じでございます。とりあえず、順番に行きますと<咳>、よく質問をいただくのがやっぱりこの辺ですよね。これはなんだと、えー。順番に行きますと、まずこれがボリュームノブというやつでございます。もう名前のとおり、これを時計回りに全開にするとアンプから音が出ると。それで、半時計回りに止まるまで回すとボリュームはゼロとなりまして、音は出ないという感じでございます。この 早い段階でボリュームをすぐに絞る癖をつけておいていただけるとすごく嬉しいです。弾くときはボリューム10で弾いてて、弾かなかったらもうすぐに絞ると。一瞬であっても、2秒とかであってもすぐに絞る。こんな感じで。小指の側面を使うとうまい具合に一発で。 この10と0を管理する、コントロールすることができます。ちょっとこの辺も練習が必要かもしれませんけれども、早めにこの癖をつけておいてくださいませ。それで、その次にちょっと難しいのが、このトーンとトーンですね。これ、すごい説明が難しいんですけれども、トーンとは何なのか。簡単に言うと、モコモコスイッチです。モコモコスイッチ。このトーンを0にすると、音がモコモコします。こんな感じ。全開にすると、 ちょっとパリパリします、で、ゼロにするとちょっとモコモコします。これモコモコ、これパリパリ、モコモコ、こんな感じです。なんとなかく分 か, 分かりますでしょうか。い、まあ、つ使うんだよという話になると思うんですけれども、最初は多分全然使わないと思います。もう普通にトーンは全開でいきましょう。両方とも10で。 それでうーっと、もし耳が痛いなと か, なんかも、もうちょっとこうなんとかし な, ないかななんて思ってきたら、そのトーンを使って調整をしていくという感じでしょうか。必要を感じなかったらもう全部全開で大丈夫です。それで、その次、このセレクターというやつですね。このピックアップというこのマイクが3つあって、どこで音を拾うかをこれでチョイスするわけなんですけれども、一番こっち側にすると、このリアというピックアップで音を拾うことになります。こっち側にすると、この2つは機能しません。 ここだけ音を拾います。それで、もう一個こっち側に持ってくる と,、えー、と、リアとセンターというピックアップ。この2つで音を取っていることになります。で、これを真ん中にすると、センターだけで音を取る。もう一個こっちに持ってくると、フロントとセンターの2つで音を取っている。それで、一番こっちに持っていくと、フロントだけで音を取っている。という感じになります。 まあ、音色の違いなんですけれども、音色の違いによってこのセレクトは使い分けるんですけれども、基本的にギアにすると音がパリパリします。軽やかといいますか。で、はい、っこっちにするとモコモコします。 この音色の違いをどこで 使, い使ったらいいかとか、どこで使っちゃダメかというのは実はそういう正解って特にないんですよ。とりあえずこっち側にすると音が軽やかなんですけれども、悪く言えばすごい軽いって感じですよね。なので、そのなんかどっしりさせたいときにあんまり向かないし、かといってこっち側にすると音は太くてすごいなんか、ね、艶やかで、くよかな感じがするんですけれども、 あんまりもこもこしすぎないほうがいいときというのもやっぱりあったりとかして、そういうときはやっぱりこっち側の方が適するかなという感じですし、ちょっと皆さん の, そのギターで、ね、そのセレクターをいろいろこういじってみて、ああ、この音がこんな音がするのか、こんな音がするのかと確認をして、ああ、この音いいなって、気に入ったものがあったらそれを使えば OK ということです。よくわかんねえってなったらとりあえずリアでいきましょう。<笑>こっち側で OK です。 で、いいじっていけば・えーと・毎日毎日いじったりとかすれば、ある日、ああ、こういう時にこれを使うとすげえいい感じだな、こういう時にこの音色を使うといい感じだなというのを発見することになりますので、それまではリア一択で大丈夫でございます<音楽>。で、先ほどこのトーンの話をさせていただいたんですけれども、トーン2つあるじゃないですか、これがちょっとややこしいんですよ。こっちのトーンはセンターに効くトーンでございます。で、こっちのトーンはフロントに効くトーン。 という感じです。なので、リアのトーンはないんですよ。だから、このセレクターを真ん中にしているときに、こっち側のトーンを調整すれば、もちろんモコモコになるんですけれども、こっちのトーンをいじっても全然関係ないです。こっちのトーンはフロントのトーンなので、センターをチョイスしているときに、これをいじっても全然変化はないという感じです。ここだけちょっと要注意という感じですかね。うん、そんな感じでございます。 とりあえず、伝送系は以上でしょうか。で、皆さん結構気になるのが、原稿とかの調整だと思うんですけれども、うん、ダイソーとか100円ショップとかに行くと、あともしくはホームセンターとかに行くと、うん、こういう六角レンチセットって売っているんですよ。こういうのを一つ揃えておくと便利かなと思います。えー、とミリサイズというのと、インチサイズという2種類があるんですけれども、まあ、USA のギターだとインチサイズが使えて、 使い手というか、ミリサイズが使えなくて、日本で作っているギターだとミリサイズが適するという感じでございます。まあ、そんな高いものでもないので、両方とも買ってもいいと思うんですけれども、まあ、そのどっかしらで見かけたらこういうのも用意してみてくださいませ。それで、この六角レンチを使って、このサドルというパーツを上下することによって、その弦高というのは調整ができるという感じでございます。まあ、別にこれ回しすぎても壊れることはないので、まあ、興味があったらちょっと色々いろいろにしてみてほしいのと思うんですけれども、 この芋ネジを回すことによって、その弦の上げ下げをして調整をしていくわけです。まあ、興味があったら、こういう六角レンチを買って、ちょっと調整をしてみてくださいませ。で、ここのプラスドライバーでオクターブ調整というものを、プラスネジか。プラスネジでそのオクターブ調整というものをしていきます。僕が前に上げたオクターブ調整をしようという動画がありますので、もしオクターブ調整に興味があれば、そういうのもやってみるといいかなという感じです。で、裏側。 僕はこの蓋を外してしまっているので、中は丸見えですけれども、別にこれ意味はないです。別に蓋を外しても外さなくても、どっちでもいいです。好みです。それで、このネジを締め込むことで、スプリングが強くなっていって、その弦を引っ張る力が強くなるので、よく言えば共鳴をするようになって、すごいいい音が出るようになるんですけれども、単純に硬くなります。強く引っ張っているわけですからね。それで、逆にそのネジをこっち側に。 出すと、スプリングの張力が弱くなって、弦の張力も弱くなって、まあ、弾きやすくはなるんですけれども、まあ、結構そのテンションが緩くてベロベロな感触になります。結構この辺も自分で調整できると調整できるので、まあ、興味があったらいろいろこうネジを調整してみてもいいかなという感じでしょうか。まあ、くれぐれもその緩めすぎてなんかネジ穴がバカになっちゃうとか、そういうのは避けていただきたいんですけれども、まあ、そんな難しいことではないです。 まあ、そんな感じでしょうか、軽く話せることとしたら。一応、ネックとかの調整に関しては、ここのボルトを外して、そのネックをスパーンと取って、そのロッドを回すことになるんですけれども、ネックを取ると戻すのは結構大変なので、あんまりおすすめしません、えー。元通りにならないことがすごく多いので、ネック調整をしたいなと思ったら、えー、最初は素直にお店さんに任せたほうがいいかなと思います、うん。そんなところかな。 とりあえず僕の、僕はこの動画の中でこの伝送系の説明をしたかったので、僕の中ではクリアなんですが、どうでしょうか。もしこういうことも教えてほしい、ああいうところも教えてほしい、この辺も疑問だ、あの辺も疑問だとか、もしありましたらコメントのほうに書いていただければいつか反映させていただきますので、そういったコメントを残してみてくださいませ。それでは、そんな感じでしょうか。 初心者向けの方、初心者の方向けの内容でしたけれども、ストラトキャスターの説明書という動画でございました。また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑><笑>ちなみに、まあ、これは基本的なセッティングという感じですね。その中古ギターとか買ったりとか、もしくはその自分で改造したりとかすると、その伝送系はやっぱり違うキャラクターにすることもできますので、その辺もまた面白いところです。例えば、僕のこのギター。 なんでかしないんですけれども。おおおおお お, お僕のこのギターなんでかしないんですけれども。ここが 例えば、この僕のギター、えー、と普通にこのボリュームとトーンとトーンかと思いきや実はここはそのフロントのボリュームになっているんですよなぜかなのでフロントえっ例えばこの僕のギター、えー、とボリュームトーントーンかと思いきやなぜか知らないですけれどもここはセンターのボリュームになっているんですなのでセンターをチョイスしているときにこれを絞ると まあ、音が消えると。なのでレスポール系のスイッチング奏法みたいなのができるようになっているんですよね、まあ。弾く、音出る、出ない、出る、出ない、出る、こんな感じで。 こんなようなセッティングもできるような感じでございます。まあ、興味がありましたら、こういうのもちょっとやってみてくださいませ。<笑>まあ、あんまりね、トー音自体そんなに使わないですからね、なんかこういう遊び心があっても面白いんじゃないかなという感じです。興味があったらチャレンジしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>